皆さんこんにちはハートカイロの平野です、えー、本日は長引く痛みに出風は無意味というテーマでご提案しますあなたにお聞きします腰痛、坐骨神経痛、肩こり、頭痛、膝痛これらに出風を使うと考えていませんかそして出風をよく使い気持ちいいだけになっていませんか とにかく痛みはさほど変わらず長引いていませんか湿布信者のように依存して使い続けていませんか特に50歳以上の方は参考にしてみてくださいまずこの内容の根拠は2つの書籍と私の現場の経験を足してご提案しています。 1冊目は「体を温めるとすべての痛みが消える」医師酒井学先生の本それから「気力を奪 う, 体 の, を奪う体の痛みがスッと消える本」医師富永清先生の本を参考にしていますまず結論ですあなたは安易に湿布を使っていませんか 湿布はその場しのぎになっている可能性がありますなぜその場しのぎかその理由は湿布の成分にあります湿布の成分は例インドメタシン、ベルビナック、ケトプロフェンなどが含まれ炎症を起こす痛みのもとプロスタグランジンを抑制しますつまり炎症があれば痛みを軽減します主に打撲、念座、 急性のぎっくり腰などですしかし炎症がない場合長引く痛みの使用は顔もしないばかりか余計に長引く可能性がありますそれはなぜか湿布にも副作用があると言われているからです副作用というと飲み薬をイメージする方も多いと思いますが皮膚を通してその成分を浸透させていますので シップにも胃腸障害など副作用を注意する必要がありますあってその時は気持ちいいけどなんだか内臓の不調を感じている時は注意してくださいシップの副作用とは第一に抗炎症剤は炎症を抑制すると同時に血管を収縮して血行不良になると言われています痛みは軽減できても 血流を低下させ栄養や酸素栄養や酸素を届きにくくします炎症が起きてなければ単に血流を悪くしている場合があります炎症が起きてなければ単に血流を悪くしている場合があります第2に肝臓と腎臓に負担がかかると言われています炎症がない慢性痛では疾風は無意味である以上に 回復を遅くする可能性があります遅くしますホンシップに使われるカプサイシンは唐辛子の刺激成分です食事では体が温まりますがこれを皮膚に貼っても表面を温めるだけだと言われていますそこで対策は貼る回路です貼る回路を肩、腰、膝裏、ふくらはぎなどに貼って試してください 血流を良くすることから栄養や酸素などが体に供給されますその結果回復を促進し痛みを軽減する可能性があります現場でも温めると軽減することが多いです当然副作用もありませんやけどだけ注意してくださいまとめ「慢性的な症状には湿布より アルカイルをお勧めしておりますそれでは最後にあなたが知らない現場の話をしますテーマは体の答えを考えるです人間の体には個体差があり例外もあります置かれている状況に合わせた思考が必要です過激な例ですが利己的な犯罪と貧困での犯罪では柔軟な見方が必要です 湿布 の, の過信や使いすぎが身体によくないことをもっと知っていただくことが必要だと書籍と現場の経験をもとにご提案しましたしかし現場ではもう一つ掘り下げることができますそれは湿布により自分のプラセボを働かせることができるということですこれは 脳が疾風で私の痛みは軽くなる軽くなると記憶をすり込んだ場合に起こる現象です完全に現場の経験値になりますので参考に聞いてくださいそれは痛みは思い込みで左右されるということです例で言うと自己再認というと分かりやすいかもしれません例えば他人が言ったセリフと彼氏彼女が言ったセリフ体の反応はどうですか おそらく違いますよね人間の脳と体は無意識に先入観や脳を刺激する刺激によって反応が変わりますですから結論を掘り下げるとあなたがそれで健康を維持できるのであれば湿布でも良いということです答えは体に従うただし不調なのに使い続けることを盲目の湿布信者と復元させていただいています